扉を探してるんだ災いが出てこないように開いてしまった扉を閉じるそうやって日本中を旅しているドキドキするスズメスズメスズメスズメスズメちゃんスズメちゃんスズさんスズ メ, スズメえ好きお前は邪魔<笑>えなんだこれは だよ伏せよ大地。ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっ と, ょっとスズメ。猫を探して？九州から？あいつが扉を開けたの。なんで誰も見えないの？あ<音声>揺れちゃう。えー？なんだろう。あ、もしか。忘れられるわけない。 絶対に助けに行くにに扉を閉めて鍵をかけるやってみる人がいっぱい死ぬねなしてあげなこと言ってしまったじゃこんなのって君のせいじゃないあんたはなんか大事なことをしようるような気がするんよ鈴木さん来いお返し申すお返しします あなたは怖くはないのか怖くなんてありませんでもソウタさんのいない世界が私は怖いです私行ってくるえどこに好きな人のところねえ私たちってすごくない<笑>ソウ タ, タさんソウタさんソウタさんお願い行かなきゃいけないんです 行ってきまよ。